前回第3話のラストで、故郷岡崎に戻るも、小田方の構成に耐えきれそうにない松平元康、イコール家康、松本淳は、重臣たちの命がけの訴えにより、今川から小田に寝返った。略史では桶狭間後の混乱のうちに岡崎に入り、小田方に着いたともされるが、今川方の春夫にせな、イコール月山との、有村家淳。 と息子武千代、イコール信康、娘亀姫や、家臣の家族も人質として残されている中で、国を守るための苦渋の決断。第三話の最後には家臣祭司らが、瀬名の目の前で容赦なく処刑された。 ネット上では、従来歴史作品でのイメージとは異なり、有村か純演じるセナが迷路に描かれていることに注目が集まっていたが、セナさんが闇落ちしてもやむをえないなぁ。辛い、どんどん闇落ちしていくんだろうな。えぐい終わり方だったなぁ。これじゃセナが闇落ちしちゃう。ここからダークセナ様が始まるのか セナはこれで家康を恨む感じになるのか今回の件でセナは家康に強い恨みを抱きそうだがそれが後の伏線になるのだろうかと予想する投稿も集まっている。後にセナと竹千代をめぐり、徳川最大の悲劇が起こったとされる。次回第4回セースでどう、する。松平元康、松本淳は信長、落田淳一が松終わりセース場へ向かった。 幼き頃に与田に捕らえられていた元康は、信長から再会の挨拶代わりに相撲の相手を命ぜられる。癖者木下東吉郎、室津義、や信長の妹氏北川稽子を紹介される中、信長から名役を結ぶ代わりに驚くべき条件を提示される。一方、春婦に残された元康の妻瀬名、有村加純。 は、今川氏真、溝端淳平から元康と離縁して、即室になれと迫られる。